卒の課題を解決すする山田樹です今回は前回に引き続き世界を分けるバリエーションの自分との関係性変っていうのをお送りしたいと思います。 出題しるのは一つしかない認識技術エネテックを使って疎通の課題を解決する山田祐希が小さな変化を作るヒントをお送りします。はい、えー、世界を分けるバリエーション。今回は自分と自分との関係性ですね。世界は自分と相手との関係性でした。じゃあ始める前に、えー、前回でもお伝えしましたがそもそも世界を分けるってどういうことなのっていうのを軽く、えー、お伝えしたいと思います。3つ前回お話しましたね。 一つは、まあ、認識の変化したり移動させたりする認識の基礎の力に当たるものなんだというのが世界を分けるということだよ。で、二つ目が、えー、世界を分けることによって初めて脳というのは観察することができるようになるんだ。観察モードを起動することができるよというのが二つ目でした。で、三つ目は、 これがまあ一番伝えたいところですけど世界のこう分け方次第でこう実は見える景色っていうのが変わってくるんだ観察する対象も変わってくるんだでそれによって自分が思うこととか感じることとかリアルに実感することが全然変わってくるんだっていうことですね、はい、今回はそれを自分と自分との関係の中でいくつかバリエーションを 伝えしはい、世界を分けるバリエーション、自分と自分との関係性ですね、えー。今回もスライドでいきたいと思います。今回も全部で5つバリエーションをお伝えしていきます。はい、では早速1つ目いきましょう。えー、存在現象と認識を分けるというやつですね。これはもうすでに、えー、1本動画 えー、げていますので詳しくはそれを見ていただければと思うんですが、えー、普段私たちはね存在現象と認識がごちゃ混ぜになってますねでそれを分けるということをやっていきましょうという話ですね分けることのメリット、えー、心と思考を疎通することができる受動の自分と主体の自分を切り離せるうんそうですね、まあ、受動の 自分と主体の自分を切り離すことができて、でこれって、まあ、心と思考と、まあ、心が主体、で思考は、まあ、受動的な部分も、えー、普段結構ね、関わってくるんですけど、そういうのをちゃんと分けることができて、でそこを疎通すること、まあ、融合することができるよというのが分けることのメリットですね。混同しているときのデメリットというのは、 まあ、心が脳に振り回されてしまう。そう脳、まあ、考えとか、感情とか、えー、経験とかですね、に、えー、自分の心が振り回されてしまうということですね。で、ついついゆっかりやっちゃうっていうのが、まあ、考えぐるぐるとか、えー、感情が爆発してしまったりとか、あと、心が上がったり下がったりっていうのが、ついつい、えー、生まれてしまうことということに なります存在現象と認識を分ける概要を表現すると存在現象は存在現象の箱の中に入れて解析しましょうと認識は認識の箱の中に入れて解析しましょうとこれが混同していると存在現象を変化させることと同じように自分や相手を変化させようとしてしまうということになりますはいもう存在現象っていうのは えー、誰がどうしたとか、えー、自分が何をしたとかあと誰が何を言って言われた自分が何を言った言われたっていうのが存在現象ですね。はい、でその存在現象存在現象の箱の中に入れて考えるというのは、まあ、誰が何を言ったのかでいつあそれに対して「をじゃあ私は何を言ったのか」とかっていうのは、まあ、存在現象。 じゃうう、ねはい、認識は何か と, と認識は私がどう思った私がどう感じた私がどう考えたのかそもそもそれって私にとって何なのというのとかが認識ということになりますでそれはそれとして、えー、ちゃんと考えましょう分けて考えましょうということですね、はいまあ、そうしないと、まあ、存在現象 誰が何を言ったとか、自分が何を言ったは言われたっていうことと、何をどう思うのか、どう感じるのかっていうのがうごちゃ混ぜになって、えー、物事を考えてしまうよっていうことになりますね。はい。で、えー、使い方ですけど、まず、そう認識している私がいるんだっていうふうな問いを持ちましょうというのが、 えー、使い方のポイントですね、はい、どんな現象が起きてもどんなことを思い感じたとしても私がそう認識しているんだというふうにまず一旦自覚することですねそうすることによって観察っていうのができるようになってきますでちなみに観察って何かっていうとその2つの世界 を比較することを観察って言うんですねここで言うと存在現象と認識のこの2つの世界を比較することを観察って言いますはいで。ある事象が起きたときにその事象を存在現象の観点と認識の観点で解析をすることで現実で起きたことと心から表そうとすることこれを疎通することができるようになるよと ということですね、えーまあ、存在現象で起きてる世界っていうのは、えー、自分以外の人とか、えー、現象とかっていうのが存在とかっていうのが、まあ、何か起きたっていうのが存在現象の世界ですね。でも認識っていうのはそもそも私はどう思ってしまったんだろうとかどう感じてしまっているんだろうそれって本当に自分が心から そう思いたいことなのそう感じたいことなのっていうのをこう見ることができる、観察することができるっていうことですね。他にいろんな解析、いろんな思い方、いろんな感じ方ができるはずなのに、なんで私はそんな思い方をしてしまっているんだろうかそれって本当に自分が心からそう感じたいことなのかっていうことを対話することによって、初めて えー、目の前に起きてることがどういうことなのかっていうのを自分が観察することができる。自分が心とつながって、えー、観察することができる、まあ。疎通することができると。まあ、それによって、えー、心が上がったり下がったりとかっていうことを防ぐっていうのとちょっと違いますけど。 解消することができるよっていうことですよね、はいまあ。その時に実際にするのは存在現象は存在現象の箱の中に入れて処理をする。認識や認識の箱の中に入れて処理をすると。うん、それをすることによって混同した状態から突破することができますよということですね。はい。はいえー、自分の認識を見るときにこの存在現象と認識を分けるっていう。 というのはすすごく重要ななポイントになりますね、はい、僕が、えー、まずこうスキルとして伝達するものもの存在現象と認識を分けるということになりますね。はい。じゃあ次行きましょう、えー。自己存在と自己認識を分けるっていう話になります。えー、さっきは存在現象と認識、まあ、ほぼ一緒ですね。 自分というその枠の中の自分という存在と自分という認識に分けましょうという今度は話になります。分けることのメリットは心が振り回されない。受動と主体をちゃんと分けて使える、分けることができているようと。あとデメリットは自己否定と他者否定、不平不満の思考感情。 自分の心が振り回されてしまうついついうっかりっていうのは周りに合わせてしまいがちとか、まあ、どう思われるのかを気にしてしまうとかあと自己否定とかっていうのがそうですね、はいえー。自己存在と自己認識はもうごっちゃになっているともうとにかく周りの影響をもうほぼ受けてしまうということですね。 それをちゃんと分けることができると周りから受けている影響は周りから受けている影響でも私が心からどんな世界を表したいのかっていうのは、えー、自分が心から表したい世界っていうふうにちゃんと分けて整理することができるということですねで整理することによってあの場面とか あの時、本来私はどうあるべきだったんだろうっていうことを修正することができる再創造することができるっていうことになりますね、はいえー、では概要を見ていきましょう、えー、自己存在はチームや組織、まあ、他者との関係で生まれる世界ですそうなんです自分っていう存在は、えー、ここで規定しているのは チームや組織、他者との関係で生まれる世界。なので自己存在っていうと、他者との必ず関係があるということになりますね。そう。私っていう存在一つ一人で、自分っていう存在は生まれないっていうことです。必ず他者、まあ、自分以外の世界があって初めて、私という存在自体が生まれるんだ。 というふうに規定しているのがこの自己存在ということになります。まあ、それに対して自己認識っていうのは 100% 自分が原因となって解析する、まあ、生み出していく世界になりますね。他者は必要ありません。むしろ他者とか自分以外の世界さえも自分が認識した結果だというふうになります。はい、これを これが混同していると、他者の影響を受ける私という存在と、私をどう思うのかというのがごちゃ混ぜになって、自ら意思決定する力とか、自ら考えるっていう力が失われていきますね。これが失われるともう本当、地獄ですね。周りに振り回されるような考え感情しか、 生み出せなくなくっちゃうであなたも何もかも全て自由にしていいよっていうのとかあなたがこうちゃんと決めなさいとかいう場面になると思考停止になっちゃうっていうことはね失てし ま, いますねはいはい使い方使い方の時に持つべき問いはあそう認識している私がいるんだなっていうことです これさっきと一緒ですね。そう認識している私がいるる。私、う、が、んはい、自己存在の考え方は他者によって見聞きされるポジションです。自分以外の存在や現象がある、でその関係の中で決められた役割やすべきことを行うことで自己存在というのをま動かしていくということになりますね。チームや組織の中の役割ということです。 あの自己存在っていうのがもう受動的だからといって自己存在っていうその世界がダメだとかネガティブっていうそういうイメージではないですよここで語っているのは、はいえー、この現実っていう世界の中で生きるには必ず他者との関係というのが必要になってきます他者との関係の中で生まれる自己存在というのはどういうものなのか どういうものなのかっていうのをちゃんとそれはそれで区切って考えましょうっていうそういう整理の仕方がこの自己存在と自己認識を分けるっていうポイントになりますね。はいそこ注意が必要です、はい。それに対して自己認識の考え方は 100% 自らの意思とか自らの心によって決定していく世界になります。他、え、者、ー、や現象も全て それは一体じゃあ何かとか、それをどう思うのかとか、いうのも全てを自分が決定して構築していく世界だと。はい。まあ、ピッチャーっていうの を, ここを書いてますけど、えー、野球のピッチャーですよね。ピッチャーの役割が何なのかって言ったら、ね、えー、バッターを三振にしたりとか、えー、バッターをホームランとかヒットとかを打たせないように。 それって野球っていうゲームの中で定められた役割だし、まあ、固有のチームがあればそのチームの中の戦略に基づいてピッチャーという役割が出てきたりしますよね、はい。でもそれってこう他者が決めた世界を自分が演じるというかその役割を担うっていうことになる。それが えー、自己存在という方のピッチャーということになります。じゃあそれを自己認識の方で考えるとどうなるかっていうと、じゃあそういうピッチャーという役割が私にとってピッチャーってなんだろうということを考えるっていうのがこの自己認識の世界になります。 私にとってピッチャーとは何なんだろうピッチャーをすることによって自分自身が考えなければならないことは何だろう感じなければならないことは何だろう模索しなければならないこと、苦しまなきゃいけないこと、また、喜びを得ようってする世界は一体何だろうっていうのを自分以外の 人とかも一切関係なく自分自身がよし私が思うピッチャーというのはこういう存在だとこういう考え方をしてこういうことを感じているそういうのがピッチャーだと。じゃあそのあり方であり続けようとするのを決定していくのがその世界を構築するのが自己認識ということになってきますねはい 自己存在と自己認識これが混同していると、まあ、心と脳みそがもうぐちゃぐちゃになっちゃったり、えー、しますねカオスになったりしますで、えー、心が上がったり下がったりすることになったり、まあ、自己否定をしてしまったりするとだけどそれをちゃんと分けることによって他者とか組織とかっていう関係の中で生まれている自己存在 っていうのと、私自身がどう思うのかということで、生み出すことができる自己認識と、その2つの世界をはっきりと自分が作り出して、で、観察をして、それを融合させていく。っていうことができるよ、ということになります。はい。じゃあ、えー、次、3つ目いきましょう。3つ目は、 世界を表す瞬間と世界を表した後の世界を分けるっていう話ですね。はい。これかなりマニアックな世界になりますね。これそもそも何を言ってるかっていうと、えー、まあ、ここら辺にも語ってるとは思うんですけど、世界を表す瞬間って実は、まあ、今ここしかないんですね、はい。今ここ、今ここ、今ここ。例えば、 えー、今回のこの動画の内容をどう思うのかっていうのは難しいっていうふうに思った瞬間にこの動画の内容は難しいものだってい う, ふう世界が立ち上がるでも逆に面白いって思うことがある瞬間があったとしたらその瞬間にこの動画の世界は面白いという世界が立ち上がるんだっていうのは 表す瞬間という風に表現している世界です。はい。で、この後の世界っていうのは、もう感性の法則ですね。難しいと思ったら、あ、この動画は難しいんだっていう世界がずっと続いてしまう。自分の記憶のデータバンクの中に入っていて、あ、あの動画は難しかったよなっていうこともこ、1時間後、もう2日後、1週間後も思ってしまう。 というのが後の世界ということになりますね。はい。その世界を分けるんだ。はい。じゃあ、えー、分けることのメリットは、学んだ情報知識を自分自身に取り入れる。はい。ですね。えー、デメリット。デメリットは、頭では分かっているのに、自分に身につけられない。うん。あるあるですね。 はい、ついついつい1回やっちゃうのは理解を深めても自分の習慣や癖が変わらず自己価値を低くしてしまう、まあ、スキルが上がらないとか能力が上がらないということがついつい1回起きてしまうことですねはい、まあ、これよくありがちだと思うんですけどすごく学んだり、えー、勉強したりしたけれど全く自分の身につかない 情報知識だけが判断基準だけが増えていって何かジャッジしたりすることばかりが細かくなっていくけど肝心の自分自身は変わらない習慣が変わらないっていうのもまあよくあると思うんですけどそれをクリアしていくためのスキルがこの世界を表す瞬間と世界を表した後の世界を分けるということになります。 概要を見ていきましょう。えー、理解した知識をどのように自分自身が使えるようにするのかを具現化するためのスキルだと。これが混同していると、経験優位の解析に影響を受けた習慣になってしまう。そう。もう自分の知っている世界が優位になってしまう。自分の記憶のデータマークの中に入っている情報に基づいて、 考えや感情や行動が動いてしまうということになりますね。なので、新しく勉強したとしても、古い自分のデータバンクの情報が優位になってしまって、えー、生き方が何も変わらないっていうことが起きちゃうよということになります。はい、じゃあ、使い方はどんなふうに使っていけばいいのかっていうと、ここで持つべき問いは、今この瞬間、 どこから世界を立ち上げているのかという問いを持つことだと今この瞬間どこから世界を立ち上げているのかっていう問いを持つことだと変化を作っていくのは今この瞬間ですそう今この瞬間しか変化を作ることができないし世界を立ち上げることができない、はい、この今この瞬間どんなことを感じ それをどう思うのかの連続で自分が見えている世界や現実が作られています。自分が思った瞬間決めつけた瞬間に自分の現実が立ち上がるんだ。はい、繊細な感覚を使って理解した知識を自分の認識の変化 に使っていくためのスキルがこれだよで。今この瞬間、一瞬を捕まえることができるくらい自分の認識を繊細にしていかなきゃいけないのがこのスキルだということになりますね。はい。えー、例えば、えー、さっきの、まあ、これがわかりやすいですね。存在現象と認識を分けるということを理解した。 ししましょうで、えー、理解する前は存在現象と認識が混同してているる世界に生きているでもこれをちゃんと理解して使うことができれば存在現象は存在現象認識は認識の箱の中に出て処理をするので自分の心が振り回されることもないまた自分が何を考えるべきなのかどんなことを感じるべきなんだろうっていうことをちゃんと落ち着いて 世界を構築することができるようで。で、それが理解しました。はい、理解しました。じゃあ、それをいつ使うのって言ったら、そう。世界を表す瞬間に使うんだということですね。はい、例えば、A さんに何か言われて傷ついたということがあったとしましょう。はい、で、その傷ついた過去のことを、今この瞬間、パって。 あ思い出してあ、なんかちょっと苦しいな。なんかキューってなるなって思ったその瞬間、その瞬間に存在現象と認識を使って世界を分けるのか、それとも、あ苦しいって思ってしまった、それをずっと続けてしまうのか、っていう。 ということです、ね、あ苦しいって思った瞬間に、えー、存在現象と認識このスキルを使って世界を分けるっていうことをすることができればこの表した瞬間を捕まえることができたということになります。はい、今この瞬間苦しいって思ったその世界を立ち上げるときに 存在現象と認識。このスキルを使いましょう。ということです、はい。そうしないと、あ、苦しいって思った瞬間に、存在現象と認識を分けるスキルじゃなくて、あ、あいつはこうだ。とか、あ、もう私なんてこうだ。っていう考え感情が、どんどんどんどん生み出されていっちゃう。もうこの後の世界をどんどんどんどん。 性の法則みたいに、どんどん生み出されていっちゃう続いていっちゃうっていうことですねそうそれを分けるのはそう今この瞬間だっていうことになりますはいじゃあ次えー、お魚とあ海と魚を分けるっていう話をしていきたいと思いますこれはも当とはもっとですね構造的な 技術的な話なんですけど、まあ、ここではさらっとしたいと思います、えー、分けることのメリットはあらゆる情報知識の脈略脈略っていうのがポイントですね脈略を整理せと、えー、理解することができるよデメリットの方は、えー、理解ができない、まあ、観察ができない、まあ、伝わらないっていうのがデメリットですでついついっかりしてしまうのは自分の経験に基づいて えー、決めつけてしまったり思い込んでしまったりするということが起きちゃうよと、まあ、人の話を聞いてるときとかが一番分かりやすいですね人の話をこう海とお魚っていう、まあ、この構造これは後で説明しますけど、えー、ここには条件があるんですねこの条件に基づいた基づいて相手の話を情報知識をその脈略を 整理理して理解することができれば相手が何を言わんとしているのかっていうのは理解しやすくなるしまた相手に質問したり確認したりすることもしやすくなるということですだけどそれができないと脈略で整理ができないんですね相手の言っている単語とか相手のこう醸し出す雰囲気とか、えー、顔色とか まあ、そういうものに引っ張られて、あ、この人はこんな人なのかなとか、あ、今こ の, この人は機嫌が悪いんだなとかっていうことをに考えや自分の感情がピッて掴まれてしまう。相手の話に、話の脈略を掴むことができないということが起きちゃうよってことですね。はい。じゃあ概要を見ていきましょう。 えー、海とお魚は関係、えー、ですね、脈略を構造的に整理するツールです。脳が理解する脈略の仕組み通りに、まあ、表すことができるので、まあ、整理することができるので、そのニュアンスの言語化や心情の整理など幅広く使うことができるよと。はい、このニュアンスっていうのが、えー、非常に 表現しにくいんですけど例えば、えー、ワクワク感ってありますよね、はい、でもワクワク感っていうのって実はいろんなニュアンスがあるんですね、まあ、簡単に言うと春のワクワク感と焼肉のワクワク感で同じワクワク感っていう単語ですけど表される世界は違いますよね それがまあニュアンスというふうに表現してるんです、はい、このニュアンスっていうのはこの脈略とか関係とかっていうことを理解する整理することによって捕まえることができるものなんですねそうだけどそれを捕まえることができなくて単語で聞いちゃうとなんか薄っぺらい世界になっちゃったり相手の心情とかまたはね自分の心情とか ととといいううここつかかみきれなかったりすするよということですね、はい、じゃあ使い方いきましょう、えー、使い方は海は何お魚は何っていう問いを持ちましょうというのが使い方になりますね海は何お魚は何っていう問いを持ちましょうということです、えー、これどういうことかっていうと、えー、海とお魚の仕組みの条件っていうのがあるんですね 条件に基づいて解析をするというのがつまり海は何お魚は何ということになりますじゃあその条件って何って言ったら海は消えてもお魚は残るよ、はい、だけど海が消えるとお魚も消えてしまうんだ、はいこれが条件ですねそう海が消えてもあお魚は消えても 海は残る。でも海が消えるとお魚も消えてしまうそしてその海からそのお魚が生まれるんだっていうものですね例えば淡水からは淡水のお魚海水からは海水のお魚っていう淡水のお魚と海水のお魚は全く別物のお魚だよっていうことですねこの条件に基づいて考えるというのが海とお魚ということになります はい、で海に何が当てはまりお魚には何が当てはまるのかということを考えるっていうのが使い方になります例えば、えー、なんかモヤモヤしてるといった時にじゃあそれのモヤモヤしてることをお魚だというふうに置き換えるとじゃあ海は何っていうふうになりますね。自分の中にどんな海があるから そのもやもやっていうのが生まれたんだろう。言ったときに、例えば、えー、そうですね。え一、ー、週間前にやってしまった仕事上のミス。それが、まあ、どうしても引っかかっていて、で、もやもやしていると。言ったときに、そのもやもやっていうニュアンスがどういうもやもやなのか。で、それは、 えー、どんな海から生まれたもやもやなのかっていうその脈絡ですねストーリーというものが見えてくるでそのもやもやを消すにはどうすればいいかって言ったらその一週間前にやってしまった自分のミスっていうものが何なのかっていうことをちゃんと向き合う必要があるよねっていうことが見えてくるというふうになってきますはいじゃあ、えー、最後 過去と今ここを分けるというのを見ていきましょうはい、えー、分けることのメリットは今ここ心から出発する解析に集中することができるというのがメリットだで混同している時のデメリットは過去のことを引きずってしまうだよね相手の条件に振り回されてしまう、うん、よくありますね で、ついついゆっかりしてしまうっていうのは、えー、数時間前とか数日前、数年前のことをついつい考えちゃう。で考え感情のぐるぐるを止めることができないっていうのもありますね。それを解消するのは過去と今ここを分ける。これによって解消することができるんだ。っていうことです。はい、えー。概要は考えることができるのは 瞬間は今ここしかない、うん、そうなんです。考えることができる瞬間って実は今ここしかないんですね。そうこれは自分の世界自分や世界を表すことができるのも今ここしかないということと同じだよということです。しかし過去と今ここを混同しているとどうしても過去に引っ張られて 今、ここの自分、自由を喪失してしまうと。うん、これを統制するために、過去と今、ここを分ける必要があります。はい、で使い方、えー、は、今、ここ、何を自分が想像したいのかという問いを持ちましょうということですね。はい、まず、えー、自分を今、ここに持ってくることが大事だと。 今ここ何を溢れさせていきたいのか自分の内側からねこうこう自分の見ている世界や現実に自分の何をあ何を溢れさせていきたいんだろうということを自分に質問してで考えても仕方ないなって思うことはそっプすると選択をしましょうということですね、はい、今ここ何を溢れさせていきたいのかっていうのをスタートして 考えても仕方がないどうでもいい考えはストップさせようということです。はい。また、必要のない考えが条件反射的に湧き起こっても、うん、湧き起こりますよね。そう。湧き起こったとしても、それをストップするべきものだというふうに考えないようにしましょうと。はい。で、その代わり、今、自分が、 考えるべきことを選択しましょうということですね。それを何度も何度も、何度も何度も何度も何度も、脳を育てるように選択し直すということが大事だよということになります。なぜならば、考えることができる瞬間は今ここしかない。自分や世界を表すことができる瞬間も今ここしかないからだと。その大切な今ここと。 いうその瞬間を過去の出来事に引っ張られて使ってしまうんじゃなくて今ここから未来を作っていくために使いましょうということになります。はい、これは、えー、これですね、世界を表す瞬間と世界を表した後の世界に分けるというものとも通じる世界通じるスキルですね。 こっちの方がどっちかっていうと使いやすいですね。こっちはもうちょっとこう繊細な世界になりますね。はい、えー。自分を分けるバリエーション。自分と自分との関係性変ということで、えー、今回も5つお送りしました。存在現象と認識を分けるというのが、まあ、最も基本的なところですね。はい、これによって認識と。 いう使い方を学んでいく。認識という変化を自分がトライしていくということができるようになってきます、はいで。自己存在と自己認識ということを分けることによって、他者との関係性の中で生まれてくる自己存在と、私自身がどう思うべきかと、私が意識的していく世界ですね。この2つを分けることによって、 えー、その両者の世界を自分が育てていくことができるようになるよと。えー、三3つ目は世世世界界界ををを表す瞬間ととした後の世界を分けるとこれは、えー、いろいろと学んだ知識とか、えー、理解したことというのを今この瞬間自分がどんな現実を表していきたいのかというところに、えー、落とし込むために必要なスキルだということですね。 で、四、えー、つ目は、海と魚を分ける。はい、これは脈略、関係を観察するために使うスキルになりますね。人の話だったりとか、自分の中にあるモヤモヤとか、いろんなこう伝えたいことっていうことを、どんな海からどんなお魚が生まれている世界なんだろうか、というふうに分けることによって、整理整頓することができるよ、ということ。 でえー、最後は過去と今こここを分けるという話でした、はいえー、今この瞬間というこの大切な瞬間を過去のいろんな情報に引っ張られて使ってしまうのかそれともそれらを全部踏まえた上で今ここからの未来のために使うのかという、えー、それが観察できる選択できるようにするためのスキルだという話でした。 はいでは、えー、世界を分けるバリエーション、えーまあ、実は世界を分けるバリエーションって他にも考えようと思ったらいくらでも考えることができるんですね、えーまあ、そういうのも今後、えー、ご紹介していければというふうに思います、えー、今回の自分と自分との関係編ということで5つのスキルをご紹介しました、はい、では、えー、日曜の中で是非 見てみましょう。世界の分け方次第で現実がどんなふうに変わるのかというのをぜひ試してみてください。ではこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。